平成30年3月17日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で日り神事が行われ、氏子や観光客たちが神社参道で火のついたかや束を振り回して神様の結婚を祝いましたま日り神事を前に、まず佐藤阿蘇市長が挨拶、いい続いて大阿蘇五神化太鼓保存会のメンバーが太鼓を披露、さらに 市宮中学校の生徒11人が日り神事の由来について説明しましたそして午後7時前阿蘇神社からおよそ12キロ離れた阿蘇市赤水の吉松宮から姫神 様, 様が到着すると参道で待っていた氏子たちがか束に火をつけて頭の上で振り回しましたこの日り神事は農業の神様利根の神 国立の神がお妃を迎えられた際に氏子たちが茅束に火をつけて振り回しお妃を歓迎したのが始まりと言われています結婚の儀式は御前迎え神事とも言われ仮の拝殿で取り行われ農業の神様とあって五穀豊穣も合わせて祈願阿蘇の農耕祭事の一つとして国の重要無形民俗文化財の指定を受けています おととし4月に発生した熊本地震で国の重要文化財に指定されている楼門が倒壊したためにことしも火振りの場所を縮小して行われましたこの日はおよそ2000人の観光客たちが訪れていましたが観光客たちも火振りに参加用意された1200束の茅束に火をつけて振り回すと参道には幾重にも火の輪ができ 日振りの日が飛び散るたびに歓声が上がっていました。